豆 乳, 豆乳ってそんから豆乳自体あんまり飲まないのでちょっとどんな味か想像がつかないんですけどまろやか大豆とフルーティーな味が入っているのできっと美味しいんでしょうでは香りは本当にベリーの 甘, 甘酸っぱそうな香りですねでは飲んでみます なんか含まれている栄養素に大幅に差があるんですけど、これは一体何なのでしょうか、それは一旦脇に置いておくとして、味は大福ささはそんなになかったですねで、普通にベリーとプルーンの甘酸っぱさが広がる美味しいラテみたいな感じでした、ただ豆乳なので牛乳とは若干味が違いました、ね、なので、豆乳らしさは出ていました、まあ、らしさってなんだよっ、ね、突っ込まれそうですけど、大豆の味はちょっと感じられまして。 苦手なな方方ははちょっとかもしれまませんが好ききにはおすすめできますそれで甘酸っぱさでこちらの栄養素を摂取できるとなると嬉しいですというわけでこま回す妻を見ているやお正月童心に帰っているんでしょうねきっとご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいですエ演武閉ンパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします